サポーットバイ安全輸送と申します私たちは神奈川県立希望が丘高校の OBOG のみで結成されたよさこいチームです現在は安全輸送株式会社様の熱いご支援のもと日々活動しておりますさて今回の作品は「開国の時代私たちの地元ここ横浜でたくさんの日本初が生まれたその歴史をモチーフにしてその初めてが「

生み出すときめきや感動を表現しております私たちは今年この浜マコが初めての演舞となっておりますのでお客様の前で踊れる喜びをかみしめながら本日は精一杯踊りたいと思いますのでお手拍子のほどよろしくお願いしま す, します<笑>横浜日本ファーストストーリー

揺れるたずなに思い出せ目指すは俺

ありがとうございます。破天荒サポーテッドバイ安全輸送の皆さんでした。